レディオ『RadioSakamoto』RadioSakamotoon81.3JWaveJWaveRadioSakamoto ここからは病気療養中の坂本龍一さんに代わって僕ユザーンと長島にかっこ、えー、そして蓮沼秀太の3人でお届けしていきます今回もいつも通り全員リモートでの審査になってますよろしくお願いします 2月16日にスヌーマーシューターと僕のアルバム『グッドニュースが出たばかりなんですけれども長島里香子さんにアートワークも担当してもらってこの3人でアルバムを出したって感じですね3 <笑>人で<笑><笑> そ, うそうだね光栄ですもし今度ヒズアートアルバムが出す時にはもうあれだね長島里香子さんもアーティスト名に入ってもらって<笑>あの3人の連名で出したいぐらいですね なんかそこまで言ってもらって次違うデザイナーの人だったらちょっと悲しいかもしれない<笑>全部インスタのアルバムなんですよね、はい、歌が入っていないそうです4月15日にビルボードライブ東京でレコ発があるとあと4月8日にビルボードライブ大阪であるんですよねそうですね大阪と東京でぜひ来てもらえたら嬉しいなと思います<笑>お願いします さて今回もレディオ坂本のオーディションは世界中の音楽配信ストアから音楽を配信する音楽配信代行サービスビッグアップとコラボレーションしています音楽作品に関してはビッグアップからのエントリーを審査していますフィールドレコーディング音楽はこれまでと同じ送り方でも大丈夫です審査を通過した優秀作品にはビッグアップの配信利用料が無料になるクーポンをプレゼントするそうです 詳しくはレディオ坂本のホームページオーディションのページをチェックしてくださいじゃあ早速デモテープオーディション優秀作の発表していきましょうか500作品応募いただいてるらしいですよすごい数ですねすいとんでもないですねやっぱり応募作品が増えてるからすごくいい作品も増えてますよね本当ですよね驚くほどいいやつとかうん<笑>何か ももうちょっとと選んでおきたいものかかありますかビッグアップになってから、はい、割とポップスだったり R&B というかビートが強い音楽もたくさん増えていいなと思いつつ、はい、割と多かった環境音楽的なアプロジーチだったりフィールドレコーディング曲とかももっと聴きたいなと思ったりもしてはい水野さんとかの YouTube に上げてくださってるああ うんうん、もうすごい気持ちよく聴けたなっていう思いがありましたそうですね、うん、今まで送られてきていたような作品も聴いてみたいところもありま す,、うん、すねちょっとガラッといろんなものが変わってますもんね、うん、ビッグアップになってから、うん、それはそれですごい面白いんですけどねすごくもうこのままどこに出しても大丈夫なぐらいきちんとミックスが施されているもの っていうのが多くなりましたよね、うんはい、というわけで JWAVE ・レディオ・坂本テモテープオーディションコーナーはここでおしまいです。